見, 見えてん見えてるのか一回気をつけてあ、くしてるとこあるか通る場所が見つからな い, ないそこに座ってるぐらいの図が欲しいかこの階段を降りると谷の瀬音の湯瀬戸の川でーす 一番下の絶景風呂行こうめっちゃいいめっちゃ綺麗これやばいねあ、すごいすごい入っていこう入ってこせーのいただきます ちょっと朝があるから、トマトケチャップをかけちゃったっ<笑>全然おいしそうじゃないけど、正<笑>直、あって、待って、床下からめっちゃ暑いの出、えー、た。床下かかもかいね、こかかかか今あ、あああ床下らもなんるるるるよねそと これはすごい。わかる。わかんない。景色一切映ってない。<笑>難しい。まま こ, こ, ま、しこの辺もすっといいよ。任、ま、せて。 ほらどうだ後ろが映りません<笑>一切映りません<笑>一切映りませんねうちらは綺麗に映ってんだけどな背景高等で伝えるしかないブレブレなニューヨークシーン<笑>ここが棚田の下の温泉です<笑>お風呂がねだんだんってなっててだから棚田かな<笑>でこれだくだくとお湯が出てきて人からとがれ出てるかな景色マジで映んないね マジでんんつだ後ろマッシュだね<笑>すごいこと伝えたようにめちゃくちゃ広大なんだよねそうにそうこれでもそこまで<笑>伝えられないけどぐしぐ下崖で川で山と空中の天風呂があって空中の天風呂は朝はラビング夜は景色こちらの映像はお楽しみ<笑> 1個も食べちゃた<笑><笑>あ〜見た目なんないから あ, あ〜YouTube 上げて朝ごはんも超豪華で、で二万プラス5000円分のトップが付いてるから一人一万五千円です g o t は素晴らしかったっていう感想の<笑> YouTube です行けばよかったのにあそうそうそうこれ見て後悔してそうそうそう、えー、ごめんねすげー曇ってんな〜<笑> 見, れ見えてるは〜い見えてるのか はいいた<笑>来たたたたちちちょっっっっっと落着くなってるわマジでもう<笑>ってなった超大変だすごいいすごね夜全然見えなかったのに、ね、すごごいいいねご飯もも美味しいしっっったたた広広かったー広かったーめっちゃ広いごたつメイクする時しか使ってない。<笑> 一回もなんななんんら足にっくない<笑>せないよ、ね、あとときけけるまで受けるまででままでででせん<笑>面白くないす早めやこちしょう た, だったうすごかった。よ よかった。牛乳ラーメン食べよう。それから食べに行きます。牛乳ラーメン食べて。猫エキチョン。待ち伏せ。帰ろう。このままサメのよに、もうちょっと前行って。酒<笑><笑>忘れた。酒<笑>加えるの忘れた。だから。わあ、鬼滅の刃の。ずさんの。 おかわそうでしたよくしてくれてスタッフの皆、ね、さ、うんありがとうございましたね楽しかった美味しかった楽しかった、うん、優しかった綺麗優れた優さかた優さかっれ た, 優れ た, 優れた優かったみんな切ってねということでまたねズチ、まねはいまね、ーでズチーでした